皆さんこんこにちは今日は非常に好評でした AmazonBasics のスマホのホルダー車載マウントご紹介をしていきたいと思います今までは性的にご紹介をしていたんで今回はコメントをいただいて動的な状態で使った時に本当に落ちないのかどうかというコメントをいただいておりましたので、まあ、そちらの方の でも、今回していきたいと思います。まあ、まずは、ここに置いてみたいと思います。この車ですと、ここに置くか、あとは、ま、ここに置くか、あとは、ま、奥でもいいと思うんですけれども、まず、ここに置いてみたいと思います。非常に不安定な場所なわけなんですけれども、こういった下、こういった交差点、今、左折していきたいと思いますが、まあ、こういったところで左折したときに、 ガタンと、ロールして G がかかって本来でしたらスマホが転落する可能性っていうのが大いにあるわけなんですけれどもそういったことも全然今なかったというのがお分かりいただけるんではないかと思います。で、この道は少しカーブが続くところですので非常にデモをする上では有効な場所なんですけどこれ今左コーナーです。 で G がかかるようなところでも全く動いたりする気配というものはないです路面のマンホールと盛り上げても、まあ、特にこうガタガタしすぎるようなことももちろんないです、まあ、こういった S 字が結構 G がかかりやすいところではあったりするんですけれども、まあ、こういったところでも全く動く素振りを見せないというのがお分かりいただけるのではないか 交差点があって、右に曲がって、左に切り返すところで、ここ、結構、G がかかりやすいところなんですけど、ここでどうなるかっていうのをお見せしていきたいと思うんですけれども、結構、コーナーが、R がきついところなんですけども、そういったところでも、全く脱落するということがないのが、お分かりいただけたんではないかなと思います。 こちらの車載マウントのデモで走っていきましたけれども、こちらの車載マウント、もう少し詳しく、仕様のご紹介をしていきたいと思います。今回はこちらは携帯で使っておりまして、かつこちらを見ていただくと、これは第5世代のデザートウエストの車載ホルダーになっています。でこちらが今回新たにご紹介する車載マウントというものになっております。 この組み合わせで今回使っておりまして、まあ、通常ですと、これはアクションカメラに使うものであったりもするので、まあ、ここにカメラが付くわけなんで、まあ、もっとこの挙動というのは安定する。重心が携帯の方に今映っているので、アクションカメラを使うことによって、重心が中心に寄るようになりますんで、まあ、より安定はするんですけれども、今回はこういった仕様で使っております。 で裏を見ると、こちら、ゴムのラバーになっておりまして、まあ、ここもラバーなんですけれども、でここに行きますと、ゲルがついておりますで。このゲルが嫌だという方は、これフィルムがもともと貼ってあるんで、まあ、フィルムを剥がさずに使うということもできるかと思います。であと、これは砂みたいなもの、ちょっとこう重りが入っておりまして、まあ、これによって支えてくれるという、そういった仕様のものになっております。 でこのように、ポンと置くだけで、まあ、そのまま使えてしまう。特に車の G によって落ちることもなく使えてしまいますし、まあ、どこに置くことも可能である。でかつ、こちら、今回は、国産車の車はハードプラを使っている仕様のものが多いですけれども、アルカンターラや本革といった、まあ、そういったものにも使えますし、何より、 そのまま置くだけですので、変色するということがありません。まあそういった良さもあったりするので、ま非常に使えるスマホホルダーになっているとまあいうことが言えるんではないかと思います。とにかく置きたい場所にポンとこう置ける。まあ、ここでもいいですし、置くことができます。もうすご置くだけということで、まあこれだけ使いやすくなるというのが、この車載マウントの 大きな特徴になっているということになります。ということで今回は TikTok、それから YouTube のショート、なおかつ、まあ、こちらの方の電動のスマホホルダーでもご紹介をさせていただきましたが、こちらの Amazon Basics の車載マウントホルダー、まあ、こちらのご紹介を今回いたしました。まあ、興味のある方は、まあ、こちら概要欄にリンク先を貼っておりますので、ぜひ 商品の詳細をご確認をいただければと思います。当、まあ、チャンネルはこういったガジェット系のレビューを主に行っておりますので、まあ、ぜひ情報をキャッチしたいという方はチャンネル登録をいただけますと幸いです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。失礼いたします。